初仕事、イブゼクますあー、全然だウキウキの初仕事、トレイラー君も飛び上がらんとしています。いい、リーでしょう、余裕の音だ。 馬力が違いますよ何馬力なんだと思って調べたら、なんかトレーラーのドラッグレースでてきてクさ、乗り物あるところに曲芸あり、曲芸あるところに事故あり、曲芸でも何でもないところで事故ってる人がいる件について、何言ってるんだ、警イとワゴンは曲芸者だぞ。そもそもああいうのが生まれたきっかけは、車内の飲み会の、事故った時横転する車が街中走ってたら面白いよね、という笑い話なんだ。全くの嘘っぱちどうも、日本で買い手がいなくなった古い中古の軽が、アラブで横転用に使われるに、 何この動画立ち草。テンポと物理的な衝撃が、座ったら死ぬマッサージチェアレベル。見たかいの、ショベルで砂をパッパってかけてたぞ。20リットルの重たいペール缶を頑張って持ち上げて、2.5 リットルだけジョッキに注ぐようなもの。ダボダボ出てきてくそうもいいんだよな。レーシングカーへの、と給油じゃねえんだよ。ンクル正面衝突ミサイル 一度止まったら再発進か、水に沈む中相談も受け付けなかった説。何を巻いてるんでしょうか、なるべく均等に塩コショウを振りかけたい人でしょうか、食卓縁の蓋が取れてダバッと振りかかるあれのように、UFO の湯切りの時に蓋が外れて中身全部出るやつのように、来客が来た時の犬のように、あちこち擦りつけながら走る救急車、トラックが後ろ向きで牽引されてるのか、これは一瞬ビビるやつだな。 事故るって分かった時、どういう体勢取ればいいんだろうか飛行機の非常用ビデオのあれかないきなりクソみたいなネタ動画出てきてくさ足回りがスカスカな、旧車だからこそできたウルトらしいだぜさて横転からの復帰においては、起こすことそのものよりも、起きた後の抑え込みの方が重要になる 入り口より出口の方がきつい、そういう場面で、労力マネジメントをミスった人がいつも失敗しているんだ。おい危ねえなどこ持ってんだよ、指なくなっても知らねえぞ。前輪が脱した瞬間、後輪がスタックして動画が終わった気がするのはないしょ。ジャンプ台に向かって、ボヨーン。ロックスターゲームズ開発部、グラセフ用物理演算テスト。 そしてこの人はドアシルの部分におもむろにスマホを置くおいまさか閉めるのか旧車のスカスカボディなめんなよ BMW には多分同じことはできないそれ褒め言葉でもなんでもないお見ておってみただか動いてみたっていう紹介動画だよ駅間にをカットして触媒も介さず強引にパイプつないでボンネットから出してんのかうるさいんだろうなバーベキューもいいけどハイガスと騒音撒き散らしのガソリン車やバイクの方をまともに取り締まってくれよ 車好きを名乗りづらいだろ一般人相手に車好きとかバイク乗ってるとか迂かに明かすとあの手の暴走族と同類と見なされるじゃあ趣味を聞かれて何と答えるかないじゃダメなのかなアニメが好きロリコン性犯罪者扱いミリタリーが好き低 i q が戦争好きというレッテル貼ってくるちょっと待って映像が荒れすぎててツッコミが追いつかないんだけどでさそうやって趣味をはぐらかしていった結果がさ最近の若者が後かなになに離れとかに繋がるんだろうねはぁ 何も頭に入ってこねえよこの人は多分オートハイビームと間違えて切り離しのスイッチを押しちゃったんでしょうねトヨタじゃねえんだから私のプリウスオートハイビームの真下がトラクションコントロールのオフなんですよ アホですよね、何回も押し間違えたまあ一部のドイツ車なんか2000万円近く払って最上位ブレードでもブランクスイッチあるししれっとずっこけたジープのことは置いておいて200キロ以上で走るはずのドイツ車がエアコンの操作盤を液晶にしたのが謎あの速度域で一瞬片手を離すだけじゃなく一回一回見定めながらたッたッっッダッダ温度と風量だけじゃなくオーディオの音量もたッたッっッたッた。ッ待て待て音量については ステアリングに調整ボタンあるだろなおテすらそもそもステアリングが半分ないまあテすらだし大丈夫やろこっちはキャビンが原型をとどめていないななんて言ってたらショベルカーがよしネコロブカーになっちまったあーねリーなんかこういう布団の CM あったよなゴロゴロしながら電話番号が出てくるやつだっけ見つけたぞ マクドナルドのモバイルオーダーでももっと待たされるそして洗剤の CM で出てくる泥だらけの野球部の少年のお洋服を洗濯した後の水よりも汚れた水 そしてこのギアを入れたまま車を降りちゃった人と、オートロックなのにルームキーを忘れて出ちゃった人との組み合わせ。そういえば全裸で外に出てオートロックがかかっちゃったっていうやつ、ミスタービーンでも、エロ同人でも見たぞ。ミスタービーンとエロ同人が同じシチュエーションとか草。そういえばさ、コインランドリーで着てきた服も洗っちゃって、全裸で洗濯待つっていう露出系のエロ漫画を見たことがあって、設定から草でしたわ。時間停止ボタンの漫画が、未来の考古学者から発掘されて、科学じゃ説明できないとか言って騒がれろ。それは ルティ人類が存続する限り勢力は存続するので時間停止ボタンが未来から理解されないとかおかしなおいレンジローバーお前世界三大オフローダーとしてそれはどうなんだ雪道の制動は車重とタイヤグリップとのバランスで決まるんだ今あのボートトマホーク X みたいな物理法則が無視な曲がり方したアンチロールバーを入れた車やダンスするバイクライダーみたいに瞬間的に旋回姿勢を作り出すんだそのテンプリウスはいいぞ 一瞬でロールが収まるから、高速コーナーでの挙動はレーシングカーのよう。一方でタイヤの空気圧だけ下げた軽トラ、軽さと根性でこの坂を登る。まさかかキ機チューンとかエンジンスワップとか、してるわけじゃあるまいし、純粋なる助走と軽さと四駆でクリアしたのか。そのうち、空気圧を下げれば設置面積が増えるから、夏タイヤでも緊急時に雪道走れる。 みたいなアカス式事出てきそう。高圧洗浄機暴走2キ。うん、そうなるんじゃないかと思った。ちょっと懐かしい動画出てきたな。素手で車掴む2キ。非常時にこういうことしちゃうような人だから、ブレーキもかけ忘れるんですね。まあタイヤが一輪くらいなくたって、車は走れるんだけどな。そんなこと言ったら、男性機が1本くらいなかったって死にませんよね。オラ、女性しろよ。いきなり意味がわからないんだわ。そしてこのトラクターあるある、ミリー。 四駆とかそういう問題でもないだろうし、どうすればいいんだろうか、リアのサスペンションでも固くしてみるか、リアの空気圧を下げればいいんですよ、まだそれ言ってやがったのか。 とりあえずこれ見てよ、蒸気機関車の逆をやって、レシプロのこぎり、そのうち EV と車輪をつなげて、快晴ブレーキで EV に充電させる装置出てくるぞ。ガソリン式 EV 充電器よりひでえ、ガソリン式 EV 充電器が一時的な対策だと知らずに、我が物顔で EV 叩きしまくってた Twitter の人たちほどじゃない。あれマジで草でしたわ、おじさんの自動車評論家が騙されてんだもん。スポーツカーかっこいいなと思ってフォローしたら、インスタならかっこいい車が見られるが、 Twitter なら持ち主たちの醜い人間模様を見る羽目になるんだぞしこっててくさ一日うなよ小学生か逆に考えて精神が大人になる男の人なんていないっしょ表向きだけ大人ぶれるようになるだけよいい質問のイワシャーんなんかすげえかっけえ VR 中国エロ赤感覚で現れる、中国クソ CG。シレット隣の S クラスがツートンカラーやんけ。あれマイバッハじゃねマイバッハの隣を避けられるなら、どこまででも遠くに止めますわ。AMG の S クラスのバッジを貼ってる、ベンツの C クラスは、あざ笑っとけ。ウルスに CHR のバッジを貼ってる人は、ほっといてやれ。犬むっちゃついてきますやん。 通勤するだけで犬の散歩終わるね寝てる間に外に出しておいたら新聞配達のバイクを勝手に追いかけて散歩完了だぜさあ育児もそうだけどそれくらい適当が許される方がストレスためた親に怒鳴られなくていいですね育児もしたことないような世代がゴミクソみたいな圧力かけて負担を増やすんだろクソくらえそいつの歯ブラシとスマホから多分大腸菌が検出される存在がうんこむしろゴキブリがふんふん漬けた足で歩いた食器で 買う前に水で流すこともなくご飯食って《そうそれくらいの人生を食ってたらそういうクソみたいな発言が出てくるのも納得できる》そして見よこの見るからに追い越し車線塞いでそうな車が信じられないくらいの迷惑を投じた発的にかけるこれ。 こっちの事例は、むっちゃナイスエスケープしてて草。深夜のコンビニのヤンキーセダンでもないのに、ボンネットを開けたまま駐車する理由。というかもう8分か。マジで突っ込み追いつかなかったな。BGOX。タイヤが外れただけでそれはやめろ。回線がラグっただけでソフトバンクエア認ンー。日本そのものが、インターネットエクスプローラーなんだな。終わりに気づけないのが終わり。